今日は裁判のご案内です。2月1日午後2時、14時ですね。場所は東京高裁101号法廷で、えー、私がね、解放同盟員200人以上から集団訴訟されている裁判の口頭弁論があります。あの、私本人が出てきてですね、その200人以上のね、えー、原告と対峙するわけですね。で、平日なのでね、なかなか来れる方いないのかもしれないですけども、ぜひね、来ていただければいいと思うんです。水曜日の午後なんですよね。 ただ解放同盟がねまあ大体ああいう団体っていうのはね 傍聴人をね、動員してくるんですよ。なのでね、いくら裁判所で一番大きな法廷といえどですね、多分抽選になりますね。なので、できればその30分ちょっと前ぐらい、できれば1時20分ぐらいに、裁判所のね、あの入り口、東京地裁でね、あの裁判所っていうね、ピカピカの看板が出てる、出てるあの入り口、あそこに入っていただければ、そこでね、傍聴券配ってると思いますので、それでもし抽選に当たれば、傍聴できる。 ということですねただね、特別傍聴券っていうのがね、我々に割り当てられてましてですね。で、当日来れる人っていうのはね、ちょっと不確定なんで、もしかしたら傍聴券がね、余ってるっていう可能性があるんです。その時はですね、私に声をかけていただければ、あの、お渡しします。僕はね、多分ね、あの、このチャンネルをね、見てる方ならすぐわかると思うんですよ。まあ、とにかくね、わかるような立ち振る舞いをして、あの、東京地裁の、あの、入り口の前、 霞ヶ関駅の A 出口のあたりにいますので、えー、ぜひに、ね、声をかけていただければ傍聴で差し上げます。あ、ただあるかどうかわからないですよ。なかった場合はまあそれはご了承ください。で今回の裁判の見どころなんですけどね、詳しくはですねあの自転車のウェブサイト。 っ見ていただければ、ずっと裁判の経過を載せてますので、まあ端的に言えばですね、この部落の地名を、その公開することが、あの、どうなのかっていう、まあ、そういう裁判なんですね。ただまあ、ちょっとおかしなことになっててですね、この部落の地名っていうのが、別に誰かが権利を持っているわけでもないのにですね、なぜか解放同盟員にお金を払わないといけないっていう、そういう変なことになっているわけです。で、その判決が出たのが。 2021年9月27日ですね。東京地裁で出たんですね。で、それで今、2023年なんですよね。 まあこれも相当異例なことです。えー、今回がですね、2回目の口頭弁論っていうことになるんだけども、まあ実質的には3回目っていうことになるんですね。前回実は私がコロナでですね、出れなくてですね、それでまた先延ばしになったっていうところがあるんで、ただその間にもね、解放同盟なんかと書面のやり取りをしたので、えー、状況としてはまあ3回目っていうことになるのかなと思います。で、まあ相当ね、異例なことが起こってるんです。僕もね、この交際にね、継続してから、 もう2年も裁判やってるなんて、僕、今までこんな事例ないんですよね。で、あとですね、実は、今年になって裁判官が交代になったんです。で、去年まで私担当してたのが、岩井信明さんっていう方なんですね。まあ、この方すごい有名で優秀な方だそうなんですよ。ただですね、高松高裁の長官に A 点になりましてですね、今年になって。えー、それで、今ね、担当がですね、 土田明彦さんっていうことになってるんですね。えー、もうね、定年間近の裁判官なんで、いや僕、あれれーと思ったんですよね。いや、僕ね、あの、もう、交際に関しては、もう裁判官にもいろいろいろいろ言ったんです。うるさく、本当に。あの、特別傍聴権の件もね。 そんな、もう数で押しかけてくるのに、まあこっちでは傍聴できないじゃないかとおかしいじゃないかっていうことで、えー、特別傍聴券をね、えー、交付してもらったわけです。あとはですね、解放同盟側が口頭弁論の時にね、もう延々とね、演説するわけです。で、僕最初それはね、10分っていうふうに聞いてたんで、まあ僕も10、まあ双方10分なんで、僕も10分っていう割り当てでね、原稿用意したんですけどもね、もう向こう平気で20分以上話して、でそれに に関して僕もね、おかしいと思ったんで、もう抗議したんです、裁判官に。で、いや、もう抗議というかですね、えー、もう訴訟主義に関する異議申し立て書っていうのを出したんですよ。 いや、なんかもうそういうので、岩井さん嫌になったのかなとかね。まあそれ、なんかね、この定年間近の土田さんをなんか鉄砲玉みたいにこうね、最高裁が送り込んできたのかなって、なんかちょっとそういう変な勘ぐりもしてるんだけども、まあそういうことをね、勘ぐってもしょうがないので、まあでもね、あのー、精一杯やろうかと思います。本当土田さんよろしくお願いいたします。土田明彦裁判官、えっとね、 名古屋のね、名古屋交際から、えー、東京交際なんで、まあ、ある意味 A 店ですよね。名古屋から、えー、東京交際に、えー、転勤なわけですから。ただまあ、あの、来年で、あの、もう定年だそうなんですね。まあ、この、この割当てって、僕確実になんかね、やっぱ意図があると思うんですよね。うん、ただまあ、そういうことを考えてもしょうがない。で、え当日ね、えー、 陳述用紙って言うんですけども、まあ、口頭で読み上げて説明するっていう機会があるんです。で、僕としてはね、あのこういうのね、やめましょうっていうふうには裁判官に実は言ったんですよ。その、えー、岩井さんの時にね、認知訴訟ってね、経験した人は分かると思うんだけども、その大体書面のやり取りでね、当日なんかこうなかなかと 口頭で話すっていうこと普通ないんだけども、まあこういう市民団体が関わるようなものだと、なんかそういうパフォーマンスをするっていうのが関連になったる、なってるのかなっていう気がするんですね。でもそんな無駄だし、で、なおかつね、10分の約束なのに20分もやるようなんだったら、もうやるなっていう感じのことを僕はね、抗議したんですよね。だけどまあどうしてもやるっていうんで、まあしょうがないから、僕もね、あの、もう、あの、25日までにね、そういう陳述内容っていうのを出さないと。 いけないんですまあ面倒くさいんですけどもまあ当日ねえ一応そういうのを読み上げてまあ何があるのかっていうのはね初めての方でも一応わかるようにはしようかと思いますで、えー、なおかつまあ当日で、ね、平日なんでまあ出れない方のためにねまあその法廷の中でまあどういうことを読み上げたのかっていうことについてはまあその当日になるのか翌日になるのかわかんないで す, ですけどもこのチャンネルでお知らせしますのでということでねまあ皆さんね是非ね ちょっと裁判傍聴してみたいと。あるいはまあ僕に会ってみたいっていう方いればですね、えー、東京高裁に来ていただければと思います。まあ多分警備ガッチガチだと思うんで、まあ変な気は起こさないようにお願いしますね。ということで今回はね、裁判のお知らせでした。